全く現実を理解していないということがよくわかります。どうも、政治いろいろの学部です。韓国の有識者と呼ばれるような方々が一堂に会して、韓日ビジョンフォーラムという催し物を開催したようですね。韓日と名付けられていますが、 日本の関係者は誰一人いません全員韓国人ですさてこの韓国の有識者と呼ばれる方々はこの催し物でどのような発言をしたのでしょうか一人ずつ取り上げてコメントしていきたいと思いますそれではいきますねユンソンギョル政権は 韓日関係の失われた10年をどのように埋めるべきだろうか。ユン次期大統領の対日政策の核心キーワードは未来志向性だ。ユン次期大統領は11日に日本の岸田文雄首相との電話で、韓日両国は安保、経済など今後力を集めなければならない課題が多いので協力しようと話した。 21日に開かれた第25回韓日ビジョンフォーラムでは新政権発足と韓日関係の見通しを主題に各界の専門家らが討論を行った出席者は関係改善に対する両国内の期待感と政府の決断をもとに1998年の金出順小ぶ宣言以上の ユンソンによる岸田合意を作らなければならないということに意見を集約した。とのことで、どうやらこの韓日ビジョンフォーラムという催し物はいかにして自分たちの利益、すなわち陽日していくことについて願望を述べているようですね。それではまず一人目です。新学ス元中日大使の発言です。 最近の韓日関係は春が来たが春らしくない状態だ。新政権発足とともに注目すべき部分は、ユン次期大統領就任時に日本から祝賀施設として誰が来るのかだ。続いて5月に東京で開かれるクワット首脳会議に韓国大統領が招待されるのか、招待されるなら 韓日首脳会談も開かれるか検討しなければならない。強制動員問題の場合、完全な解決策を見出すのは容易でないため、現金化から止めることが急務だ。唯一の方法は、両国政府が大弁済に合意することだが、結局被害者の説得が重要だ。とのことで、 韓日関係に春春ががが来来たたとと言言っっててていいますが一体何を見るんでしょうか確かに岸田首相とユン氏は電話会談をして早期に対面での会談実現を目指すことも確認したようですがそれだけで春が来たというのは早計じゃないかと思いますねまあ、文政権という大寒波が終わりを告げたことを指しているのであればまあ、頷けますけどね クワッドについては今のところ他国の加盟は考慮していないとのことで、韓国のクワッド入りはすぐにはできないものと解釈されています。いずれ他国の加盟準備が整うのでしょうが、今年5月のクワッド首脳会議に韓国大統領が招待されることはないでしょうし、日韓首脳会談もないでしょう。そもそも論として、いわゆる元徴用工問題で 日本政府から国際条約を守れと言われているのに、それをやろうとせず、いまだに韓日政府の大弁済にこだわっているわけですからね。お話になりません。続けます。ユンミョンファン、元外交部長官の発言です。ムンジェイン政権は後半期に入り、日本との関係改善を試みたが、 昨年7月の東京五輪を契機にした文大統領の訪日が失敗に終わるなど結局申請性を見せるのに失敗した。日本の反応は冷たいだけだ。共生徴用問題関連で最善の案は与野党合意を土台にした基金蘇生と大弁済だ。韓日企業と 国民の自発的な寄付などで基金を作る文悲惨案を復活させるのも合理的だ。ただ、次期政権の少数与党の局面で野党の協力を引き出すことが課題だ。とのことで、日本の反応は冷たいだけだと言っていますが、当たり前でしょう。日韓慰安婦合意を事実上破棄し、日韓国交正常化の礎となっている 日韓請求権協定も方法にしているわけですからね日本から散々単純かつ明快なメッセージを送っているにもかかわらず、いまだに文サン案を出したり、基金を作ったりと、いい加減日本の言っていることを理解したらどうなんでしょう。相手に情報を求めるのではなく、自分たちの非を認めて是正するのが筋ってもんだと思うんですけどね。 続けます。新ン・ヒョンホ弁護士の発言です。韓日関係は水平的に変わったが、日本の放送界と交流してみると、まだ韓国の変わった地位が受け入れられていないと感じる。日本も韓国に対する認識を再確立し、関係改善の宿題をしなければならない。慰安婦、強制徴用など、 過去の問題は法的手段が究極的解決策になれない。結局、人類普遍的な人権問題という点を強調して戦略的に日本を圧迫しなければならない。とのことで、この人は何を言っているんでしょうかね。韓国の変わった地位って、いわゆる先進国入りしたことを言っているんでしょうかそれとも、 でで世界がががが称賛ししたことを言っているんでしょうううかかか地位が低かろうが高かろ高国と国との関係は国際法を互いに遵守し信頼することで成り立つものです。韓国はこの国際法を守らないから関係が悪化しているわけで人権問題は関係ないですよね。人権問題という点を強調して日本を圧迫しなければならないと 強気の態度に出ていますが、結局は人権という名の慰謝料が欲しいだけなんでしょう。人権という名の被害者ビジネスってやつでしょうかね。続けます。イ・グングアン、ソウル大学教授の発言です。韓国の新政権発足後に、韓日関係が良くなると予想する世論は、言い換えれば、 関係がすでにとても悪化しており、これ以上悪くなる余地がないという意味とも解釈できる。文悲惨案は2018年の大法院判決をそのままにしながらも、現実的解決策を講じたという点で意味がある。新政権は過去のキムデジュンオブチ宣言を新たな合意導出の出発点としなければならない。とのことで、 この人も無遺案を出していますね。そもそも、いわゆる元徴用工問題における賠償判決は、韓国の最高裁の判決がおかしいわけで、本来であれば、三権分立で司法のおかしな判決に対して、行政や立法が国際法を遵守すべく対処しなければならないものなんですけどね。まあ、そもそもからして、 国際法に反する判決を出す韓国最高裁がおかしいわけなんですけどね。ムンヒ悲惨案は現実的解決策を講じたと言っていますが、全然現実的ではありません。ボールは韓国側が持っています。韓国側だけで日本が納得する解決策を講じなければなりません。いつまでも現実から目を逸らしていてはダメですよ。 続けます。キム・ユン・サンヤン・ホールディングス会長の発言です。韓日経済協会長を務めながら切実に感じたのは、両国間の政治的関係が安定を取り戻せなければ、経済交流も打撃を受けるという点だ。特に2019年の日本の輸出規制措置以降がとても大変だった。 韓国内の日本企業団体であるソウルジャパンクラブの会員数も減り続けている。韓日の経済規模は急速に格差を縮めていきつつあるが、両国間の技術水準は依然として開きが大きい。従って今後両国協力が復元されれば、韓国が得られる点ははるかに大きいと予想する。とのことで、 早く用意したくてたまらないようですね。2019年の韓国に対する輸出管理適正化は韓国側に問題があり、信頼できない韓国をホワイト国から除外しただけ。これは日本の国益を守るための至極当然の措置です。日韓の政治的関係を悪化させたのは韓国側です。それだけ韓国には カントリーリースクがあるため韓国から日本企業が撤退しているわけです韓国は技術水準の開きが大きいのであれば、それを縮める努力をしなければいけないのではないでしょうか。陽日のことばかり考えていると、いつの間にか韓国だけ世界から取り残されてしまうのではないでしょうか。続けます。キム・ヒョンチョル、ソウル大学、 国際大学院教授の発言です韓国は官民共同機関を活用して被害者を説得することが鍵で日本は強硬な世論地形を克服することが課題だすべて構造的問題で解決は容易でない韓国新政権発足後に少数与党の局面で被害者団体が野党と意見を共にして 政府与党の解決策を簡単に受け入れない懸念もある日本も国民の約半数が両国関係改善の可能性を懐疑的に見ているが、その背景には自民党の安倍派など右傾化した正解がある。とのことで、これがソウル大学教授の発言とは驚きを禁じ得ませんね。日本は韓国のことを知り、 そして理解したからこそ強い姿勢を取るようになったのです。日本の受け入れ化者正解など関係ありません。韓国は日本に求めるのではなく、自分たちの過ちを認め、それを正すことをしない限り何も変わらないでしょう。続けます。白本牛古領大学教授の発言です。強制徴用解決法として、 大弁祭や YS フォーミュラに従う場合、被害者と反対世論を説得するための論理をしっかりと用意しなければならない。ユン次期大統領は、日本の謝罪と未来思考的関係改善を誇示とする、キム・デジュン・オブチ宣言の新バージョンを作るというが、ユン・ソン・ギョル政権は、保守政権だけの哲学を盛り込んだ新しい宣言、あるいは、 協約を講じるのが望ましいとのことで、金出順おぶち宣言では、おぶち首相が植民地支配により、韓国国民に苦痛を与えたことを認め、謝罪の意を表しています。これを骨子に新バージョンを作るとのことですが、岸田首相はどんな謝罪の言葉を発するのでしょうか。まあ、ないとは思いますが、正直ありそうで怖いですね。 ちなみに、菅政権時代に、ムン政権からパク・チウォン、韓国国家情報委員長が特使として菅首相と面会し、パク氏は、キム・デジュン・オブチ宣言のような、新たな日韓関係の方向性を盛り込んだ、ムン・菅宣言を提案するだろうと言われていました。韓国はやたらと、キム・デジュン・オブチ宣言にこだわっているようですが、やはりそれだけ韓国にとって、 この金大順おぶち宣言は日本を利用しやすい、甘やかせてくれたとても居心地のいい時代だったんでしょうね。続けます。チョン・ジェジョン、ソウル私立大学名誉教授の発言です。結局、誰が猫の首に鈴をつけるかだ。韓日関係の議定表といえる金大順おぶち宣言で韓国は これ以上日本の痛烈な反省と謝罪にばかり執着してはならない。代わりに当時、韓日が国交正常化後の国家建設過程を互いに肯定的に評価し、両国の交流協力が相互に役立つと評価した点に注目しなければならない。強制徴用問題は被害者との十分な疎通で彼らの真意を確認し、 慰安婦問題とのことで、学会における慰安婦問題の研究は、マーク・ラムザイヤー教授が論文を発表していますから、韓国側はこれをぜひとも評価してほしいものですね。まあ、韓国における学会での関連研究とは、後付けの歴史、いわゆる 嘘の上塗りで歴史を作り上げていくんだろうなぁと勝手に想像します。続けます。クオンテファン、元中日武官の発言です。ユン・ソン・ギョル政権は、韓日関係改善に向け段階的アプローチをしなければならない。政権引き継ぎ委員会の活動期間中に日本に特使を派遣して意見を交換できる。 続けて5月のユン次期大統領就任式、同月東京で開かれるクワット首脳会議、7月の参議院選挙後に推進が可能な韓日首脳会談など機会を活用しなければならない。非正常な状態であるジーソミアも正常に戻す必要がある。とのことで、クワット首脳会議に 韓国はは呼ばれることはありませんまた、どれだけ段階的アプローチをしたとしても、自称慰安婦、いわゆる元徴用工下記完成レーダー照射問題、天皇陛下侮辱発言など、どれもこれも韓国側に問題あるものばかり、特使を送ろうが何をしようが、国際法を守れない限り、日韓関係が改善されることはありえません。 続けますす本韓半島平和づくり理事長の発言です日本ではユン・ソン・ギョル政権の発足を韓日関係改善の青信号と見ている新政権がこの10年間の関係悪化局面を反転させるよう望む期待感があるその手続きは今後与野党共同委員会や 官民委員会や野党協力を通じてなさなななさければならない関係改善に向けた細部的な解決法は既に全て出ている。結局重要なことは対立を政治的に解決しようとする次期大統領本人の意思だ。日本政府の真の謝罪と遺憾表明に加えて未来志向的な両国間のプロジェクトが用意されるならば、 キムデジュンオブチ宣言のアップグレーードバージョンンンでであるユンソンよるるユソよ行為を期待できるだろうとのことで、ということは期待などできませんね。関係改善に向けた細部的な解決法はすでにすべて出ていると言っていますが、その解決法がダメダメすぎるから今の日韓関係があるわけで、そのことを全く理解していませんね。しかも日本に謝罪を求めるとはね。 さすが韓国人としか言いようがありません。さて、今回の中央日報の記事のタイトルは、ユン・岸田合意に期待、韓日正常化の突破口を見つけなくてはとなっています。これだけ韓国の指揮者と呼ばれる方々が集まって、催し物を開催したわけなのですが、誰一人突破口を見つけることができていないんですよね。全員、 自分たちの願望だけを述べ、自分たちが相手にどう思われているかっていう部分を全く理解していません。なので、本来の突破口である自分たちを変えるということを見つけることができずにいるんです。日本は韓国の数々の比例、無礼を経験し、このような国とは信頼関係を構築することなどできないと確信したからこそ、 今の日韓関係があるわけで、韓国側はそのことについて全くもって理解していないわけです。つまり、日韓関係は誰が大統領になろうとも変わることはないでしょう。よって、日本はこれからも韓国側に国際法を守れと言い続け、非韓三原則を続けていればいいのです。ただ、岸田首相については注意が必要ですね。